ありがとうございました。 次に踊り込んでまいりましたのは、高円寺の東京潜水連でございます。列強、岩波幸寛さんもはじめ、45名の皆さんです。潜水とは、徳島の言葉で、天から来る店と浜踊りといあれば良いという、言うほど、雨踊りの大好きなこと。 は60年、わずか17名で結成したこの東京潜水苑女踊りはしなやかかつ敏耐した踊りです男踊りは腰の低さを追求し威勢よくそして豪快な踊りで祭りを盛り上げます全身に響き渡るお囃子とキレのある踊りをぜひご堪能ください イ